小田原から参りました、スプラッシュモーキーズです。はい、えー、去年のこの伊藤の2回目の演舞の時には、雨と風とすごい時踊ったんですが。今日は本当に、あのー、暖かくて、風はちょっと強くなってきましたけれども。本当にお天気にも恵まれて、楽しいイベントを踊らせていただいてます。ありがとうございます。はい、では最後の演舞になります。大丈夫でした。はい、行きましょう。 チームの思いは一つこの演舞。踊り子構え 東海道相模の国に生まれる今般我らが示すは歓喜の家具さあ咲き誇れ潮の目のもと春夏のごとくさあ舞い踊れ新たに芽生える息吹のごとく ないよ恋が激流させろ変化される理由がずさあさあさあさあ踊れ踊れ知<笑>して逃すな千載一遇このひととき おわりの拍手をありがとうございましたスプラッシュウンキーズでしたでは続いて